平成30年3月17日、阿蘇市一宮町宮路のアゼリア21で、健康スポーツ2018が開催されました。これは、温泉スポーツ施設アゼリア21が、熊本地震からの復興支援を目的として企画したもので、2つの教室が開かれました。トレーニングルームでは、 川添総支配人の挨拶の後、健康運動指導士、ナヤ・カ奈子さんによる、みんなで楽しむ脳活体操教室が始まりました。身近な用具を使って体の機能を刺激、活性化する体操で、右と左で違う動きをする場面では、思うように動かない体に四苦八苦しながらも、楽しく体を動かしていました。また、 50メートルの室内温水プールでは2009年、日本選手権50メートル平泳ぎで日本新記録で優勝した能勢瞳さんによる水泳教室があり参加した子どもたちは息継ぎの仕方など基本から教わっていました。